今回はウォーキング50分相当と同じ効果を得られるたった2分の座ったヤジロベを紹介していきます立ったままのヤジロベ以前紹介したんですけども今回は座って行います簡単に言うと座ったままバランスを取るだけですたったの2分動画を見ながら一緒にやってみてくださいはい皆さんこんにちはタートルです 今回ですね、座ったまま行うヤジロベを紹介していきます。今回のいいところは、体を動かす上で大切な腰とお尻の筋肉の強化、股関節とハムストリングの柔軟性が身についてきます。この4つは、体を使う上でとっても重要になってくるんです。座ったまま、各足たったの1分ずつ、合わせて2分、足を上げてバランス取るだけです。どこでも誰でもできると思います。 動画を見ながら一緒にチャレンジしてください。立ったまま行う矢印やってないよーって方は動画の最後にリンク貼ってますんでそちらもチャレンジしてみてください。それでは紹介します。はい、まず座ったままで片足伸ばします。そしたら片足持ち上げてこの足を横に動かしたり前かがみになって後ろに動かしたりします。できれば足を床につけない状態で足をいろいろ 動かしてください。1分足持ち上げたままなんで結構辛いと思います。もし腰とか股関節痛くなったら足下ろしてもいいですから少し休んだら残りの時間また動かしてください。そして足を後ろにした時にハムストリングがストレッチされるんですがもし足上がらないよって方はちょっと前足曲げてもいいです。前足曲げたままで片足ずつ足を動かしてバランスとってください。 結構お尻が辛くなりますが頑張っていきましょうそれでは1分動かしてくださいいきますスタートこれでねいろんなね足をね動かしながらつけないようにいろんな動かし方をしてねお尻をね使ってください足上げてるだけでお尻使ってるんで結構ね辛いと思います 前足辛かったら曲げてくださいこのようにね同じ動きだけでもいいです体をいろいろ動かしてくださいこれはね辛い前足のハンのストリングがすごい伸びるあ下についた足をねつけないようにお尻がもうだわるい お足をねこうやって動かしたりとか 動ながらいつかなければいいですをてくついい、ね、らお尻股関節てくださ い, お辛 い, 辛 い, 辛い結構辛いこれ。 動かし方がね、すごくね、上手になってきますんで。あゃあ。いろいろこう体を使って。あ, あと少し。か、オッケー。いやー、結構辛かったですね。次はおまけとして、立った矢印ろべ。各足一分ずつ、ついでにやっちゃいましょう。いきます。はい、中腰になった状態で、片足伸ばして。 いろんな足の位置に動かしてくださいこれで1分キープですスタートいろんなね足を動かして足の裏をしっかり使ってくださいこういう感じでねいろいろ体を動かして落ちないようにバランスをとってくださいこんな感じでねあぶれ ちょっと油断したらね、崩れますからね、気をつけてください。あんまりね。油断すると、一度崩れてね、こけちゃいますから、気をつけてください。あれ、うっせ。こんな感じで、いろんな体の動かし方して、足裏を使ってください。 これでお尻に来るねこれね。ボーリング投げるポーズ。<笑>オッケー。さあ反対です。同じように行きましょう。スタート。ボーリング投げるポーズ。これもねすごくねいいんです。足の裏のバランスが取れて、お尻が鍛えられて、体幹がね身につきますから。<笑>スマホ持ってもおなかをね、まあ手は動かさずに。 足だけでもいいです。いろんなね、足に動かし方をして。ついてる足でバランスをしっかりとってください。えー、あぶね。どんな動きでもいいです。ジャンガジャンガジャンガジャンガジャ ン, ジャーンって、多分皆さん知らないと思うんですけど、アンガールズさんです。ボーリング。 お尻にくる。これいいな。おい、やべ。お、ちょ、オッケー。 お疲れ様でした。いや、今回ね、たったの4分も動いてしまいました。こんなね、バランス取るだけですが、しっかりね、ストレッチ、股関節の使い方、お尻、腰の強化、足裏の使い方、そうなってくると姿勢が良くなったり、体幹が鍛えられたり、歩き方が上手になって痩せやすくなったり、いろんなメリットがありますんで、こういったたまにはね、足の裏を使う、バランスの悪い動きをするっていうだけでも、歩くよりもしっかり筋肉使われてるんで、何度も動画見ながらやってみてください。今回頑張ってやってみたよーって方、よかったらグッドボタンとコメントで、感想、